今回もですね、こちらソ我の教授に来ていただきました。<笑>ゲイズ<笑>、ありがとうございます。毎週毎週本当にありがとうございますい。こちらこそありがとうございます。今回ですね、はい、ちょっと僕もちょっと最近ハマったんですけど、あいみょんあイミオン。はい。アイミオンのマリーゴールドって、はいはいはいはい、結構ブレイクしたじゃないですか。してますね。なぜそんなブレイクしたのかというのを今回ちょっとソ我の教授の目から。 ちょっと話してもらえればなと思いいまますす、ねはい、よろししくお願そうですね、マリーゴールドですね、曲は、まあ、あの音楽的な部分でいうと、ね、割と単純なんですよね、単純っていうのはその、まあ、コード進行に限りって言えば、そんなにこう複雑なものを使ってないっていうですね、えーまあ、本当にもうコードの上にメロディーを乗せて、えーはいまあ、どっちかというと歌詞や歌唱力で勝負するようなタイプかなという、ぱ、う、っ、んまあ、と聞いた印象ですね、まあ、そんな感じで。 なので、えーまあ、こなんで売れたのかなっていうのはですね難しいところでもあるんですけども、やっぱり一番は、まあ、そのふわっとした歌詞、そのなんかいろんな人に当てはまるような、こう割と含みが多い歌詞ですね、それと、あとは、まあ、一番その独特 の, その歌声と歌い方ですねあの、フレーズの途中で息をするっていうのが結構特徴的ですね、マリーゴールドに関していうなのがですね。 サビの「マリーゴールドに似てる」似てるっていう言葉の「に」と「手の間で息したりするこういうのってあんまりそのまいわゆるクラシックではやらないし普通にしゃべる時も「マリーゴールドに似てるよね」とは言わないですよねだからそういうところがこう音楽になった時にちょっとこう「っ?」て思う反面おいいな 引っかかる、まあ、よくも悪くも引っかかるっていうのは、まあ、要素としてはあるのかなとううに、うん。に出るになりま す, そうですね。確かに歌っててうん、でその歌い方もこう独特でいいんですよね、うん、なんかこう普通の歌手に、まあ、あるようで、うん、なかなかそういう歌い方をする人いないので、まあ、そういうところでは個性として出てるかなというところ、うんまあ、それからですねあの、まあ、どこか懐かしい感じがするっていう、まあ、意見が結構あったりして。 その割とミスチルとかですね、あとはスピッツとかああいう人たちに似てるという意見も多くてでまあその前奏からしてですね、結構ふわっとしてるんですよね、最初こんな風に始まるんですけどもこれってあの和音としてはこの D っていうですね、この曲 D っていう。 なんですけどもこの手話音から、まあ、味噌ですよね味噌から始まるので普通なんですけどこれにこういう子ちょっとふわっとした和音を乗せてくるだからファ ー, ーラインに対して ミ, ミッと押しにかけてこんな和音で始まるだからなんとなくふわっとしててあこっから何か始まるのかなというのを予感させるような、まあ、そういう始まりですねでそこからギターでメロディーが、ね。 始まるんですけどもこのっていうのがまあ呼びかけ、うん、メロディー的に「ねえ」って言ったらもう一人が「答える」「何?」みたいな感じで答えるっていうのはこれが2回繰り返されるんですね。で「もう一回」としたら次はまたレラリーリールと思うんですよね。 一回ねえって言って向こうがなあにって返してきたらもう一回ねえって言うわけですよじ<笑>ゃあ向こうはなんって言ってるじゃんみたいな感じで少し強めに返していきますよねだそれが曲の中でちゃんと表れてて<笑>次は「いらん」ってよりこうなるわけですね<笑>ってことは、まあ、男女でこう呼びかけてるとして<笑>ねえねえって彼女が何とか言ってで<笑>男が「あなに?」って返してきてでもう一回ねえって言って だついその気持ちちにもうょっっっと乗かた感じで返してきてきこういうようなあのクエスチョンに対するアンサーみたいなものがこの曲の中では結構ちりばめられていてそれがこう聞いてて無意識的に聞こえてくるんですよね。うん、と、まあ、なんかこれは1人で喋ってるんだけども実は音楽的には2人で会話してるような感じに聞こえると、うん、でそれで相手の存在がこうなんとなく音楽的にわかるんですね、うん、まあ、そういう仕掛けはあるので。 こうラブソングとしては面白いのかなと、うん。で、これを、まあ、アレンジしてるのは田中裕介さんっていう、まあ、アレンジャーですね、あいみょんは曲作ってるんですけども、うん、アレンジしてるのは田中裕介さんっていう、ゆうべ、ん、ところで言うとあの、AKB のヘビーローテーション、あとは、あき生きがかりとかですね、結構やってるんですよね、あの7つの大祭のオープニング、あんなっけ、別のスペクトラーとかですね、あとは、同じ生き物のがかりで言うと、ジョイフル。 結構ロック系の曲とかをやったりしてる人で、まあ、そういう人が関わってることで、まあ、どこ と, となくこうちょっと一昔前って言ったらあれですけどもちょっと前のロックのような感じだとかちょっとフォークっぽいそういうような音も聞こえてきたりしてで私が最初で聴いた時におおいいなと思ったのはそのさっきの前奏のでこれ これがが演奏がです、ね、あの高一番最後に出てくるんですね最後はこんな感じで出てくるんですよね。で、1回聴いた後にもう1回聴いた時にあこれさっきも聞こえたな。つまり、構想と前奏で同じことをやってる。でなので、前奏でやったことが構想でもやるとなると、前奏と構想の間に曲がありますよね。ということは、これはですねこう対照的な構造になっているわけですよ。なので、こういうのをシンメトリーっていうんですけども、 シンメトリーの構造にすると、まあ、その構造物でも何でもある建物とかでもそうですよね左右対称だと美しく見えるそういうものがなんかこう曲の中にちゃんと作られてるっていのは面白いなそういうふうな感じましたで最初「ダーラーっ立っててダーラーってなってて最後「ダーララってなってるのであこれなんか逆再生かな最初思ったんですよねであ逆再生ではないんだけどもこの音自体が聞いていくと これ最初キーボードかなと思ったんですけど、なんかこうギターかなんかの逆再生みたいな音に聞こえるんですよね。その最後がブツって切れるんですよね。ーラってこう切れちゃうね。こういうふわって切れる音って割と逆再生で作った音が多くって、あの、有名な子だとあのシンバルをです、ね、ジャーンって鳴らしたやつを逆から再生して、ふわっふわっふわってこう、なんかふわっ で出てくるような音あれ結構リバーシンボルで使うんですけどもそういう音作りに似てるなっていうでそれって今はサンプラーで作るんですけども昔はテープをちゃんと本当に逆再生してで音を作ってそれをサンプリングして音に乗せてたんですよねだからそういうちょっと古風な技術というか、まあ、今でももちろん当たり前に使われてるんですけどもそういうのを前面に前奏から出してくるっていうのは ちょっとこう一昔前のような雰囲気を感じる要素なのかなぁとは思いますねうん。だから昔の曲を聞いたことがある人とかはなんか懐かしいなって思うのかもしれないですね。うんで、あとはよく言われているのはまあ、旅が可能進行だからですね。カノン進行っていうのはですね、あのこういう。 で、こういう進行をですねカノン進行って、まあ、いわゆるカノン進行と言うんですけどもこれはあの昔のですねロハン・パッヘルヌルっていう人がこの曲で使った進行なんですねでこれがすごく心地がよくて、まあ、いろんな人が真似したというよりは、まあ、ただ 和, 和音の構造なんですけどねカノンが有名なのでカノン進行と言われていてこれは 特徴としてはどういうふうに感じるか人それぞれなんですけども使ってる和音が明るい和音を垂らすその次に暗い和音を垂らすその次にまた明るい和音を垂らすその次は暗い和音と明るい和音でまた戻る。 明るい和音、暗い和音、明るい和音、暗い和音と交互に来るわけですね。するとこう明るい和音っていうのはやっぱ元気になったりとかあ綺麗だなとか、まあ、楽しくなったりとかこうテンションが上がるような感じが、うん、やっぱりしますよね、こうう そ, れうん、それに対して暗い和音っていうのはやっぱり悲しいとい、うん。うん ちょっと悲しいなとか、うん、寂しいなとか、まあ、どちらかというと暗くなるような印象が多いですよね。それが交互に来るわけですね。とあ、楽しいかなと思ったら悲しくなっ て, いて、まあ、忙しいわけですよね、感情としてね。すると、それって、じゃあ、どういう時に人間はそういう気持ちになるのか、楽しかったり悲しかったりとか、同時に来るような、例えば、卒業式とか、先輩たちおめでとうございますってこう、晴れやかな気持ちな反面、ああ、もう明日から会えないんだよなとか。 まだ行かないでほしいなって気持ちになったりとかあとは結婚式とかですねそのまあ新婦さんの親とかの気持ちになればね、うん、あ今日でも出るとかねなると晴れやかで門出でねすごくいいんだけどもどこかこう後ろ髪引かれるというかですねそういう心境の時にぴったりだなと、うん、なので加納信孔の曲って結構ああの卒業式シーズンとか、まあ、入学式ではどっちかというと明るい曲が多いんですけど なんかこう卒業シーズンの曲っていうのはちょっと限りがあったりしてですね、うん、確かに言われてみるとそうですねだからそういう時に使ったりしててそこにだってこう日本人好きなんですよねなんかこう発着で全部明るいんじゃなくてどっかそこにねこう影っていうか含みっていうかそういうものがあるのってっ日本人としては好き、うん、全面的に楽しさをアピールする曲ももちろんいいんですけどねだけど少しこう奥にそういうものは秘めておくっていうのが美徳だったりするので、うんうん、んそういうで。 日本人の国民性によく合ってる信仰でもあってこれが結構この信仰を使えば売れるみたいなことを言ってる人もいるぐらいですねやっぱハマるんですねでこれにサビが乗っかってるんですよというふうにはまってるわけですねでそのはめ方っていうのも結構うまくってこういうふうな フレームなんですね、こうサビ自体がこうレファーラーに対してこれでもいいしこれでもいいしこれでもいいわけですよメロディーはなんだけどわざわざこ の, この音を選んでいるだからちゃんとその単純にねカノンシンクを使えば売れるとかじゃなくて上の音を何にするのかっていうのは結構センスが問われるうんで単純にこれじゃメロディーなんだ一緒ってことでねこれに 無理とかをまあつけけていくわけですよねでそのつけ方が結構上手で、えー、この「可能信仰」の和音をよくこう生かしきってるなあそういう印象ありますねだから、えー、単純に売れるコード信仰だから売れたっていうよりはそのアイノン の, んの、まあ、旋律のセンス、うんうん、そこにさっき言ったこう途中で息継ぎをするっていう独特の歌い回し、うん、ここら辺が結構ハマって「おなんかちょっと違うぞ」っていう「まあ、聞いたことあるんだけどちょっと違うぞ」 これはやっぱり、そのうまさだと思いますね。その素人が聞いてみても、そうい分かるもんなんですか。まあ、分かるというかですね、その。もしかしたら、こう、あ、これ、可能信仰だって、分かんないかもしれないんですけど。でも、よく聞く信仰ではあるので。うん、あ, あ、なんか、どっかで聞いたことあるなあっていう気持ちにはなるかもしれないですね。うん、あ, あ、それで懐かしいって感じる。そうですね、それも大きいと思いますね。うん、だから、まあ。 れどっかで聞いたことあるぞっていうのが行き過ぎるとね、なんか、どっかの、どっかの、なんかのパクリじゃないかなって、うんまあ、そう発展する可能性もあるんですけど、うんまあ、でもね、これ、フレームはよく使われるのでね、うん、これにこうどんなメロディーを載せるかっていうのが逆に言うと問われる、うん、これ使えば植えるんじゃなくて、これにね、植える旋律をどうつけるかっていうのが本当に難しいところなので、そういう点ではす晴らしい。うんうんうんうん そこにまた編曲家のね腕もあったりして、あのー、結構なんていうのかな前奏の終わりとかですね、あのー、こういうう中でこう裏でギターがこうなるんですよねそれがね A メロとかサビとかそういうところに、ね、最後の方とか中とかにこう集中出てくるんですよね あんまり聞かないとわかんないんだけども結構入っててスピーチとか入ってるんですねロビンソンとかねああいうのって裏で結構鳴ってるんですよでそういうのをこうスッと薄くねレイヤー的に入れたりするのもこの「マリーゴールドの」の、まあ、面白いところかなか是非、ね、あのでぜひね裏で鳴ってる音が裏で鳴って る, 音 あ, ってるんあんまりたくさんは鳴ってないんですよね基本的にはそのギターと、まあ、ドラムストーンベースラインと それぐらいなんだけど最初言ったこの「い、えーやー」ってこれも結構曲の中に出てくるんですよで裏で「わーん」「わーん」「わーん」ってなってるからよく聴かないとなんとなくこう和、まあ、音に同化しちゃって分かんないんですけどそういう仕掛けがいくつかあって「あまた出てきた」のか「あこれどこかで出てくるのかなまた」とかね<笑>そういうとこが結構面白かったりしますね「かのん信仰」ね、とても有名でまあ、その、もちろんねこの「これが一番」 有名なので、ぜひ、ね、1回ねこの原曲を聴いてほしいなと思うんですけど、あのこのパク・ヘルベルっていう人ですねあのカノンが有名なんだけど、他の曲がねあんまり一般的には知られてなくて、だからあの一発屋とか言われてるねもうカノンだけで売れたみたいな言われてるんですけど、実はそんなことなくてあの、中期のバロックの大作曲家なんですよね。 いや私たちがよく知ってるのはそのバッハとかね偉大な音楽の父みたいな人の師匠みたいな存在なのでいい、ね、めちゃめちゃすごい人なんですよ ね, いいよねだからぜひね一発屋と思ってる人で、ね、他のパーケルベルの曲オルガンの曲が多いんですけどね聴いてもらうとおいい曲いっぱいあるんですよねだからそこからね、うん、ヒントになって新しい曲が生まれるんじゃないかと私は思ってるぐらい結構いい曲多くてそれをまあいろんな人が使うわけですよねでうんまあそのカノンシンの曲って多分ユ YouTube とかでも検索すればね を使った曲100曲みたいな感じでいっぱい取り上げられてるのでそういうの聞くとあなんとなくで、ね、共通点が見えてくるっていうかああなるほどねっていろんな旋律を上にせるだけで全然違う曲に聞こえるしだけどこうベースとしてあるようなその感情的な部分さっき言った卒業式とかねああいう風な雰囲気に合うような心境のこう揺れる動きっていうのは共通してるなと結構ですね面白いんですよね。旋律から感じるる雰雰囲囲気気ととその和音が持っている雰囲気と それに歌詞があるわけですよねだったらと歌詞が持ってる雰囲気ていうのはこういろんな感覚が一気にこう押し寄せてくるわけですねでそこがうまく融合するのかそれともなんかちむはぐになっちゃうのかここがまあいい曲かどうかの分かれ目なんですねだけどそれがアイミョンの「マリーゴールド」に関して言うとすごくハマってるよう私は感じるわけですね、うん、というところでね、うん、そうですね、まあ音楽的に っていうと最初のその前奏のところ の,、えー、あのこういうちょっと不思議な和音っていう音を使ったりあとはそのこれの応答クエスチョンに対してのアンサーが結構楽しかったりとかあとそのこまごまねこういうこういうのがまた「っやってる時に言われたんですよこれが。<笑>なんかこういうい、ね、レイヤー的なね そういういいので上手だなと思いますねそしてサビ の,、えー、の進行が「可、ま、能、あ、進行」というね、まあ、王道っちゃ王道なんですけどもこれにこのメロディーこれはねやっぱこう2回同じこと繰り返さないんですよねこれがだったら次はこうならなきゃいけないよね でもちょっと違うんですよ。うん、なんかそういうねこう同じなんだけど2回単純に繰り返さない前奏もそうですけどね、うんえー、そういうところの変化っていうのがちょっとしたところなんだけどうまいですよね、うんうん、分かりましたありがとうございますいえいえいえじゃあちょっとまとめいきたいと思いますーじゃあ曽我の教授からですねあいみょんのマリーゴールド見て、うんうんうんうん、まあなぜここまで、まあ、ブレイクしてたのかというのを、うんうんうんうん まとめてていいいいただいてもいいでですすかねねそうですね、はいえーまあ、まずはですねこう最初のイントロの入りがとても面白いっいいうことですねこうちょっと柔らかいんだけども何かが始まるような予感がするでこれでこうグーッと入ってきますよねそしてその後に始まるのが、えー、王道のみんなおなじみの進行ですねここから始まるでそして、えー、あこれ聞いたことあるような気がするっていう懐かしさを少し覚えながらそれで、えー、メロディーの「 冒頭ですね<笑>こう会話が始まるわけです、ふすっとなんだろうって気持ちを引き寄せといて、何か音楽的な会話が始まる、であこれはなんか2人の、うん、会話的なこうやり取りが今から始まるんだなっていう前奏がちゃんと見えた状態であいみょんが歌い始める、うん、この、まあ、お膳立てが素晴らしいということですね、でそこからあいみょんの独特な、まあ、歌い回しと美しい歌声。 そしてサビでまたあの王道の進行が出てくるわけですけどもそこにはあいみょん の, その音楽的なセンスですね旋律の乗せ方単純な乗せ方はしないということと単純な歌い方はしない途中で息継ぎをしてみたりとかこれ多分わざとだと思うんですよね、うんまあ、そういうようなちょっとしたアクセントを入れてなんかこう気持ちに残るようなそういう仕掛けがしてあるそして最後はまた前奏と同じような、えー、構想が入って それで最初と最後っていう新メトリー性をきちんと持たせて一曲を統一しているこれがですね結構5分半ぐらいあって長いんですよね、うん、普通最初の曲で3分とか4分とか短い曲が多い中で5分半っていうのは結構長いんですねそれもスーッと聞けるっていうのは、まあ、そういう、まあ、ちゃんとした仕掛けがあってそれがバラバラに聞こえないのはさっきも話したように後ろで鳴ってる音っていうのが結構統一感があってそれがこう定期的に出てくるて ことによって一曲としても統一感も出せる、ねうん。そういうのがですねうまくこう高い次元で有効しているので、うんまあこの曲はう売れるんだろうなという私は思いましたね。なるほど。ありがとうございます。はい、本日はアイビュンのマリー・ゴールドをですね佐賀の教授になぜブレイクしたのかお話していただきました。ありがとうございます。動画最後までご覧いただきありがとうございます。えー、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 では、次回の動画でお会いしましょうありありありありありア リ, ア リ, ア リ, ア リ, アリベーベ